普段が、えー、太い方も同じように、えー、このように持ちます割と太い場合はですねカウンターをかける必要がない場合も多いのですが、えー、一応こういうふうな感じがいいと思いますで、えー、アルコールで消毒をして同じように約45度の角度指から2本分離れた辺のとあたりのところを刺します刺し終わったら若干だけ引いてわかりますかね若干だけ引いて 抵抗がないことを確認しながら薬液を注入していきます入れ終わったら抜いて圧迫しながら止血同じようにマッサージは前後前後奥の方にもですねこの場合はちょっとこう後ろにもたれてるたりとかしながらこういう感じでやる方がいいと思います前と後ろ前と後ろ、えー、気頭側だけではなくて、えー、肛門側ですね そちらの方に免疫解明体がありますので全体に入るような感じで押しながらこういう感じでマッサージをしてする揉むようにですねぐーっと広がるようにそういうイメージでマッサージをします。